大学教育入門第9章アカデミックプレゼンテーションの講義を始めますアカデミックプレゼンテーションとは学習・研究内容を共有するために行うプレゼンテーションであると言えますポイントが3つあります1つ目は論理的に説明すること2つ目は事実を誇張なく正確に説明すること3つ目は根拠を明確に示すことです それぞれについて詳しく説明しますまず一つ目の論理的に説明することですが 5W1H というのは皆さんも聞いたことがあると思いますいつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうしたかということそういう事実関係を明確に示す必要がありますまたそのプレゼンの内容の適用範囲ですね一体このプレゼンはどういう場面 とかどういう分野で役に立つものなのかということを明確にする必要があります。次にえっと内容の中で因果関係や接続性ということが出てくると思います。例えば A だから B、A だから C ではないっていうような因果関係ですね。あとこの図のようにこう X と Y が横並びになっている並列なのか。 こう縦並び階層的なのかということもちゃんと説明しなければいけません例えば広島大学でいうと広島大学と総合科学部というのは並列ではなくて階層ですよね広島大学が上にあってその下に総合科学部があるというような関係性になります次に事実を誇張なく正確に説明することが大事です このグラフは悪い見本のグラフなんですが、こう円柱だったり影がついてたり 3D だったりいろいろして、またこのグラフがゼロから始まってないことで大きく伸びているかのように見せかけています。このようなグラフを作ってはいけません。グラフの作り方については後で説明します。次に根拠を明確に示すことが大事です。なぜそうなったのか、そう考えた 元になった情報は何かとということが大事ですそれは個人的な思いつきや経験ではなくその信頼性の確かでない情報源でもなくということですね。で大事なのは例えば先行研究でもすでに発表され認められている事実もしくは客観的な事実もしくはまあ観測とか実験ですねの結果のデータ。 などが挙げられると思いますはい、では次にアカデミックプレゼンテーションの構成について説明しますまずストーリーを作るということを意識しなければいけません大まかなストーリーは序論・本論・まとめと考察の3段落になりますで、序論ではどういったことを説明するのかというとまずリサーチ・クエスチョンとは何か リサーチクエスチョンっていうのは後で詳しく説明しますけども、まあ、そのプレゼンをすることになった問題提起みたいなものですね。であと先行研究や背景などのこれまでに分かっていることは何かということを序論に書きます。で本論では例えば実験した時は えー、と実験をする際に仮説を立ててから実験すると思うんですけどその仮説や実験方法実験結果を書きます調査した時は調査目的調査方法調査結果などを書きますで何か開発改良、まあ、システムとかですね作った時とかもそうだと思うんですけどはその課題それをそもそも作ることになった背景があって えっと、じゃあ何をどう解決するためにそれを作ることになったかっていう課題と、その方法結果などを本論に書くようになります。で、まとめと考察ではこちらでは何が分かったのか、もしくはわからなかったのかということについて書きます。で、こちらではここで挙げられている課題ですね。課題は解決されたのかされなかったのかということを。 この本論を踏まえて明確に記す必要がありますで、先ほど出てきたリサーチクエスチョンなんですけどえっと何が知りたいのか何を問題と考えるのかということになります例えば、えー、先生が地震と原発についてレポートを書いてきなさいと言ったときに地震と原発についてはリサーチクエスチョンになりませんで、この下に書いてあるで 例では震度および震源地からの距離の違いによる原発施設に与える影響の差があるかはてなもしくは日本国内における過去10年間の原発設置地域の地震発生状況および対応による被害の大きさに違いはあるかはてなというように最後に「はてな」ってつくようなクエスチョンなので問題提起であることが大事です。 次にアカデミックプレゼンテーションの資料について説明します。まずスライド。この講義もこのスライドを使って説明していますが、スクリーンに投影しながらプレゼンをするスタイルです。で対象としては大人数が向いています。たくさんの人に向かってあの話す場合に向いてますね。で、しゃべっているこのスクリーンと、 えっと、聞いている人たちの間には距離がありますので本当やや図表ななどが大きく見やすく見すいいといけませんまた、えっと、スライド1枚を投影している時間っていうのは大体1分程度になりますのであまりたくさん書き込んでも見ている人は読んでいる暇がありませんのでスライド1枚に伝えたいいい情報は1つぐらいというのが基本ですまたスライドでは動画やアニメーションを使用することもできます。 次に配布資料です。ま あ, あの主に紙などですね。これはプレゼンの前にその紙の資料などを配布しておいて、それを使って説明を行うスタイルになります。少人数でのプレゼンに適しています。スライド8本あ、ポスター発表の時にもその配布資料を用意しておいて。 えっと、スライドやポスターに載せられないあの詳細なデータなどを載せておくっていうことも有効です次にポスター発表について説明しますポスター発表ではこう A1 や A0 のようなこう大きな紙に印刷した資料を提示してその前でしゃべるスタイルになりますで聞いている人は近づいて読んだりすることもできるのでスライドよりも詳細な情報を記載しても大丈夫です 一枚のポスターで初めから最後までストーリーが完結している必要がありますまたポスターを掲示しておける時間も長いのでじっくりお話を聞いてもらったり読んでもらったりすることもできますまた個別に、えー、と質問を受け付けたり話をしたりなどのこともできますスライドではなかなか個別の対応というのが難しいんですがポスターではそういうことをすることができます プレゼンの資料としては主にこの3つがあると言えます。